ドラマアカデミー賞、主演男優賞は、クロサギ、ヒラ紫耀衝撃の最終回は、数日前に、しのりのテストしますのでとさらっと、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2022年10から12月放送ドラマを対象に開催した第114回、ザテレビジョンドラマアカデミー賞の受賞者を発表中。 主演団優勝は、クロサギ、TBS 系の平野紫耀が受賞した。平野が演じたのは、詐欺師を騙す詐欺師、クロサギことクロサキ郎。クールで深い闇を抱えた主人公を熱演、どんな場面でも花があると指示された。以下、ネタバレを含みます。演じていてしんどかった、復讐心を抱える主人公に苦労も、受賞を受けて平野は、投票してくださった皆さんありがとうございますと感謝。 これまで演じてきた役とはギャップのある黒崎役については、お芝居は自分の中では得意というわけではないので、黒崎役はとにかく大変でした。セリフ量も多いし、変装もあるし、内容も。黒崎は詐欺師に家庭を壊されたという壮絶な過去があり、第1話からずっと暗い復讐、復讐心を抱えていた点が演じていてしんどかったですねと、演じるのに苦労も多かったと語る。 後半から最終話にかけては、黒崎という人物を自分の中で落とし込むことができたのか、台本にないところまで演じたいという欲が出てきました。その中で、あ、俺の中の黒崎はこうしたいんだと感じる瞬間もあったという。その最終回は、予告編から黒崎が倒れる場面が流れ視聴者をざわつかせたが、演じる平野も驚く展開だったという。まさか黒崎が刺されるとは予想してなかったですから。 数日前に、しのりのテストしますのでと、さらっと言われて、笑いと裏話も明かした。作品を通して何を得たかは、あまりわかりたくない。最終回では、黒島ゆいが演じる、つららと黒崎の恋の結末も描かれた。平野は、黒崎とつららが選んだ結末も、良かったと思います。僕の好きなパターンの少し切ない結末でしたと振り返り、黒島さんとは同い年、朝ドラの後、この作品に入ってくれた彼女は、 僕がどんなアドリブをやっても、ちゃんと返してくれて、頼もしかったですと明かした。最後に、クロサギで得たものを聞いてみると、自分が何を得たのかというのは分からなくて、正直、あまり分かりたくないとの答えが、その真意を尋ねると、演技だけでなくパフォーマンスや歌でも、自分が成長したとは思いたくない。それで成長が止まってしまったら、もったいないですから。 僕のことを見てくださる方々に結果的に認めてもらえたら嬉しいですね。ただ、クロサギは僕にとってものすごく大切な作品になりました。それは間違いないですと語ってくれた。取材文、小田恵子。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。